ではです、ね、次に今デトロイトビカムヒューバンについてお話ししていただいたんですけど今度は現在の AI 技術について三宅さんにご自身のゲーム AI の活動を交えながら今 AI の研究ってどうなっているのか何ができて一体何ができないのかなどをですね三宅さんにお話ししていただきたいと思います三宅さんお願いしますはいよろしくお願いしますスクエンエクスの三宅ですじゃ自分の時間では現在デジタルゲームにおける人工知能ということを お話したいいと思いますで、まあ、この60年の人工知能の歴史を見ますとこの2つの流れがまあ3つの時期に分かれていてニューラルネット逆伝波法ディープラーニング推論ベースルールベースデータベースときたのが、まあ、シンボリズムという方でゲームが扱っているのはまあこの領域ですね第二次ブームから第3次ブームにかけた2つの流れをミックスしたあたりになります。 でこれをまあさっきのこう人間らしいというところにありますとまあこのプレイヤー以外 の, このキャラクターですね彼らはその昔はこう上からこう制御していたんですけど現在ではそれぞれのキャラクターがですねそれぞれ目とか耳とかの感覚を持ってこの世界を感じてそして自分で意思決定をしてそして自分で体を動かすといわゆるこう自律型知能と。 この世界にポンと掘り込むです、ねまあとは自分たちで動いてくれるということになっています、えー、ゲーム A のテクノロジーはこう3つありましてメタ AI キャラクター AI ナビゲーション AI とこの3つを組み合わせますキャラクター AI っていうのは今見たやつはキャラクターのこう頭脳のことですねでナビゲーション AI っていうのはこうカーナビみたいにこう環境をこうの中でうまく動くと。 メタリーっていうのは神様 A でしてあこのプレイヤー下手だなと思ったらですね、ちょっと手を抜いて手を抜いてってこうあのキャラクターに行ったりちょっとこうゲームを難しくしたりとか、まあ、そういうことがありますでナビゲーション AI っていうのは、まあ、例えばですね、これファイナルファンタジー14っていうんですけどこのキャラクターが、ね、パス検索とで言われていて森の中をですね、ずっと動いていくみたいな。 でこれは彼が自分でこう環境を認識して道を見つけているんですけどその難しい処理をこうナビゲーション AI というのでやっていますメタイがない場合はちょっと見てみますねこれ例えばこの3人のキャラクターですねこのプレイヤーを助けてこう3人とも来てこうケアを受けみたいですねこれちょっと間抜けなシーンですねでこういうシーンをです、ね、メタイ画見つけるとですねちょっとそれはまずいので、あのー、1人だけ 行っってってこううですねであとの2人はうまく掛け声をして任せたみたいなこうシーンをですね引き締めるためにこう上からこうゲームをですねえー認識するというのがありますで最後にこのキャラクター AI なんですけどキャラクター AI っていうのはまあ先ほどのミスで感じて考えて行動するっていうのが AI の基本なんですねちょっと難しいのれエージェントアーキテクチャっていいましてまあロボットから変えた技術なんですけどセンサーでこう情報を持ってきて 解釈ししててて考えてそして体を動かすとですのでセンサー認識意思決定運動構成記憶体って作るとまあ、これで人工知能が出来上がりっていうことになります。 そんななに難しくない話なんですねで例えばこれ意思決定の中身なんですけれどこれちょっと詳細なやつはビヘイビアツリーというのこれ頭の中からですねで状況に合わせてこう必要な部分をこう作っていくとこの緑のキャラクターはですね、えー、こ, のあなんかこんな状況になったらこういうかと考えようこれやろう別の状況になったら、えー、別の状況考えようみたいな形で それぞれの状況に合わせて自分で集めた情報から今は策詞と行動しよう今は行動と射撃をしようみたいなことをですねこう自分の中で考えて行動するというのはこのキャラクター AI という技術なんですね。こういう技術を組み合わせてデジタルゲームの AI というのはできています。ね あとゲームの中のこう街とかありますよね、ちょっと街はちょっと特殊な作り方をしましてこう人がいっぱいいるのでちょ、もうちょっと簡単な方はないかなと思って、実はあの人じゃなくてですね、物の方に人工知能を埋め込んでいますそう、冷蔵庫に人を制御させるってことをやっていまして、例えばですね、この3人はですね、あの実際このテーブルが彼らを操っていますで。とりあえずゾンビのようにこう引き寄せて、はい プレイヤー来ました、はい演技してはいこう演技しましまうでなってで今度またあのいっぱいにこうちょっと処理が見えてますけどちょっと人がもう1人こう呼ぼうかなあとテーブルが考えてですねはい彼らが彼が来て彼もはいプレイヤー来た、演技してって言うとはいこうあたかも仲間がいい人みたいにこうです、ね、<笑>あの演技してもらうみたいな。 そういうのを重ねてこう街の中の AI をまあ作っているそうするとキャラクターが来るとです、ねはい、みんな一斉念技してっていう感じですね実はゲームのキャラクターっていうのはそのアクター本当の生き物人工生命であると同時にまあ役者でもあるという、まあ、二重性を持っているっていうのが実はゲームのキャラクターの人工知能の特徴だったりしますという形で、えー、ですねで僕も「デトロイト・ビカム・ヒューマン」本当に楽しませていただいて本当に素晴らしいと思います。 で普通はですねあの人間からしかアンドロイ人工知能を見ることはできないんですね、まあ、当たり前ですけどところがデトロイレガ・ヒューマンってアンドロイドの視点から人間を見ることができるんですねつまり人工知能を体験できるっていう稀う有なものでありましてですからプレイング DBH ベターズのリーディング 10AI ブックスというつまり、まあ、10冊の AI の本を読むぐらいだったらですね この「デトロイド・ビカム・ヒューマン」を1回プレイしたがあがずっと AI について理解できると思いますのでぜひ、まだの方<笑>あそうちょっと宣伝みたいになっちゃいましたけど<笑>やってみてはいかがでしょうか以上ですすありがとうございますゲーム AI の話から「ですね、はい、デトロイド・ビカム・ヒューマンが」がそんだけ10冊の AI の本を読むよりも AI を知る上で価値があるんじゃないかとううおっしゃってますね。デイビッドさんどうですか<笑> So, I, I'm very pleased. Thank you very much. I didn't know we were working on a documentary.、Uh, we thought we were just doing a work of fiction. Uh, but uh, yeah, I think it's, it's, all this is very interesting because it's, it's, it's crazy how AI has become now a part of games. Uh, and uh, we, really, we really started years ago with very simple things, and now it becomes more and more complex. And of course, there, there are,、uh, there's AI in the game for the k i d e Characters. What is also interesting is that we start using AI to replace、uh, the work of people, actually. For example, at Quantic Dream, we work、uh, at the moment on、uh, deep learning in order to analyze motion capture data and have this you know AI doing the work instead of an operator because it's going to learn how we do things. We are going to inject you know hours and hours and hours, millions of animations. So, the AI can learn how we transform the animation, and so it, it can start to do it. So, I, I think that's also fascinating that we use AI to make a game about AI. It's like a, a strange, strange idea. But I think not everybody, everybody realizes that AI is already a part of our, li、uh, our lives. It's in our games, of course, but it's also on the financial markets, for example. Very few people know that most orders on the financial markets are done by algorithm and AI. And、um, AI are, is going to be in our cars tomorrow. It's going to drive for us and it's going to do many, many things. And that's just the beginning. So,、uh, But AI is just a tool. It all depends on what we are going to do with it. It can be something incredibly dangerous or it can be something absolutely fantastic. It depends on what we're going to do with it.